こんにちはこんにちは私たちは横浜を中心に活動しております。ハマスマ・ラッシュと申します。2019ハマスマ・ラッシュ。演武テーマは火の鳥。その声は美しい歌となり、その涙はあらゆる傷を癒し、そしてその姿を見た者全てに幸せをもたらすという神の使い。さあ ご覧いただきましょう自らが再生を繰り返し燃え尽きた羽をよみがえらせる時が来たここに今火の鳥が産声を上げる構えて浜恋にハマスマあり のどよですさ 揺らめく命、きらがめく祈り、すべてを我らの魂に挟み、両翼に火の粉をまとう伝説の火の火、いでよ、たまマゅラッシュの毎年。 Oh、you 皆さんに大きな拍手をお願いいたしますありがとうございました